皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ずきゆかりでお届けしています。11月5日、ついにこの時がやってきました。ようやく大富豪の銃弾段になりました。長かったような短かったような、それでも初段から数えたらちょっとだけ長くて大変でした。最後の方は、もうずっと NPC の代役を相手にしていました。人とプレーするのを必死で避けていたので、こんなインチキ銃弾段は他にはいないですね。 縦弾勝負を持っている人の中でも最低限だと思います大役の NPC 相手に安定して勝つ方法について軽くお話ししておきますと大役 NPC は馬娘で言うところのツインターボみたいな大逃げ作をやってきますそんな大逃げが決まることはほぼありませんので途中で絶対に息切れしてガードの勢いが止まりますそのタイミングを見極めた上であとはゆっくりさばいていくだけの簡単なお仕事です 言葉にして説明すると意味不明ですが、実際にやると分かります。慣れれば簡単に美味しく召し上がることができます。ただし、集団になったら、もう大役 NPC と戦うことはできません。常に人間相手の戦いになります。ここからは、絶対に4位になってはいけない地獄の1丁目が始まります。少なくとも、場に出たカードを全部覚えているのが前提の戦いです。 本気で10段強を目指すなら得意なルールの時だけやるという割り切りも必要になるかもしれませんねせっかく10段になったので久々に肩書きを変更してみようと思います常闇の大富豪なかなかざわざわさせられる肩書きですねというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょうここまでのご視聴ありがとうございました